皆さん、こんにちは。星空写真家、タイムラプスクリエイターの成沢宏之でございます。えー、本日はですね、前回紹介した、えー、こちらの G ポンのマイクロ3ですね。えー、このスライダーの、ね、使い方、チュートリアルということでご説明したいと思います。まあ、この商品買った人、えー、もしくは、この商品に興味がある方、この動画を参考にしていただければと思います。行ってみましょう。 セッティング方法と注意点を最初にだっと言ってで後半はアプリですねこのジーポのマイクロ3は基本的にスマートフォンやタブレットのアプリで制御することになりますその制御方法について後半は説明したいと思いますまず三脚にこのスライダーを乗せるわけですが基本的にはこの三脚から雲台を取ってですねセッティングするのをおすすめしますでこの上にですね雲台を乗せるのも OK なんですけども あのギア雲台じゃない方がいいですギア雲台って微調整は効くんですがギアとギアがこう噛み合ってるだけなのでこの上にスライダーとかカメラとかを乗せての、えー、荷重には耐えられないんですよねなので通常の、えー、自由雲台よりはあの 3way のうんだとか使った方がまだいいかなというふうには思います実際スライダーを取り付ける時ここの、えー、真ん中に三脚穴がありますこういうふうにぐるぐる回して 取り付けることになるんですけど、めちゃめちゃやりにくいんですね。なので、いきなりおすすめ商品がありまして、これですね、リボルバークイックリリースというえ商品があります。これがあるとセッティング楽です。これはですね、ここをクイッとやると、2つのパーツに分かります。このベースの方をですね、三脚に取り付けます。で、こっちのプレートの方をスライダーに取り付けます。こうですね。はい。で、こうすると、 はい。ワンタッチで取り付けが可能です。これめちゃめちゃ簡単なので、えー、ぜひ、このスライダーを使う人は、えー、最低1個ですねあの。本当は2個おすすめなんですけど、1個、えー、最低買っておくといいと思います。あの、カメラのユーザーがよく使う手口で、あの、アルカスイスってあるじゃないですか。アルカスイスはですね、おすすめしないです。まあ、私が失敗した経験があるからお話しするんですけど、 えー、このアルカスイスプレートをつけるとこのスライダー越しにです、ね、アルカスイスがはまってるかどうかの判別がつきにくくてちゃんとはまってなくて、えー、機材がここから上がごっそり落ちるっていうことが。 発生しやすくなりますまたアルカスイスのです、ね、クランプをですねこれのスライダーをつけれるようなタイプを合わせるとノブネジが長いタイプを選ばなきゃいけないんですが出っ張ってるんで運搬がめんどくさかったりとかあと結構折れたりするんですよねなのでアルカスイスのタイプは私は絶対おすすめしないですこのクイックリリースのタイプとかあとベルボンさんとかで扱っているクイックシューとかそういうですね一発でバチンとはまるタイプを使った方が スライダーにはお す, すめですちなみに今ベーシックな水平に設置して横のレールモーションをかけるセッティングをしますが間に雲台とかを挟めてです、ね、これを斜めにしたりっていうのも OK ですこの上のネジを緩めるとネジ穴が飛び出てきますカメラを乗せるんですけど自雲台を取り付けていきますこれ自運転じゃなくてビデオ雲台とかでも問題ないですでこの時もリボルバークイックリリースがあるとめちゃめちゃ便利です このスライダーのここの部分がね、あのー、滑り止めのゴムがついてるんですけど、滑り止めの効果が高すぎてですね、えー、ちょっとこういうパーツをつけにくいぐらいなんですね。なので、こういうリボルバークイックリリースを、えー、追加で買っておくと非常に便利です。はい、バチンとはまりました。でこのあとですね、えー、こうカメラを乗せていくわけですが、 あのカメラユーザーの方結構アルカスイスっていうこのプレートを使ってる方すごく多いと思うんですよ で, でこのまま乗せると、はい、すごくフロントヘビーです前の方に荷重がかかりますこういうバランスの悪さっていうのはこれスライダーとかのモーション機器を使う上では結構ブレの原因になったりするんですよなのでこれ前後の調整できるバランスプレートがあるといいです こういう感じですねこういうい感じで前後のバランスをとってちょうど重心が真ん中にくるような感じで配置しておくと、えー、ブレが少なくなくりますこの今左端にあるこのスイッチを回すとこのスライダーのロックが解除されて、えー、手動でこう動かせるようになりますそれから、えー、と1段階から5段階に分けてこのフリクション、えー、この動かした時の動きをスムーズにしたりちょっときつめにしたりっていうような感じで調整することができます でこういうふうに端に行ったときに、分かりますかねちょっとずつ落ちてるんですよ。はいあの。ここの強度次第では、やっぱりこういうふうにですね、水平が維持できないっていうことが起こります。標準不足のサポートロッドっていうのをつけるのをおすすめします。これですね、これがサポートロッドになります。えっと、ノブネジが3つありますので、それぞれ緩めてください。まずは、 えー、このネジの部分をこの、えー、スライダーの下です、ね、に取り付けていきます、はい、そして、えー、とこの反対側 の, です、ね、このクランプの方ですねここを三脚に固定しますで他のネジ2本を固定してくださいでこの時に、えー、この鉢がですねしっかりと、まあ、今この横にしている場合の状態だと水平が取れているかどうかですね確認するためにこういうです、ね、水準器っていうんですかねこういういので 水平が取れていいいるるか測るといいです、まあ、こうい う, ふうに置くだけけなんですけど、うん OK、ですすどね、はいまあ、この水平にした状態でこのサポートロットを取り付けるとで反対側も取り付けますはいサポートロットが取り付けましたで、えー、とこのサポートロットが取り付けやすいように三脚設置時にですねこのスライダーの前に三脚が2本前に来るようにセッティングしておくとこのサポートロットが付けやすいと思いますでこのあとここでモーターを取り付けます 自由のマイクロ3の M のタイプだと、えー、モーターは付いたので別売りになりますが E ですねこれは E700 というタイプですけどもマイクロ 3E なんちゃら E500E700E1000 かのタイプを選ぶとこのモーターが付いてきますでこのモーターはここのところにですね取り付けますはいこれで OK ですね でえー、とちょっと見やすく反対にしましょうか電源オンの時はモーターのこの部分にです、ね、スイッチがあります、えー、横のです、ね、矢印この部分にある矢印を押す と,、えー、と動きますこういう感じですね、はい、動かすことができますタイムラプスの時はこのスライダーとカメラを連動させて、えー、動かすことができますそのためにです、ね、シャッターケーブルを接続する必要があります シャッターケーブルは片方はカメラにで片方はスライダー の, このモーターに接続するんですが結構離れてるんですね、えー、シャッターケーブルに負荷がかかって端子が壊れる可能性があるのでこれリンク貼っておきますけど延長ケーブルを、えー、スライダーだけで使うときは使うといいですこれをつけてはいこれでえっ、ー、とスライダーと、えー、カメラが連動して動くようになります 1でで、ねえー、個注意点があるんですが、うん、とこの見ての通り重さっていうのはこのモーターがついてる側の方に負荷がかかりますなのでこっち側にカメラが来る分には問題ないんですけど反対に側にカメラが行くと一番端までカメラを動かしたんですが、えー、と倒れやすくなるんですねはい なスライダーだけで運用するときはこの辺このサポートロットの上辺りまでえ使えるっていう風に考えておいた方がいいと思いますでも し, ろもしも目いっぱい使いたいっていう人はこの三脚をもう一段足を広げてえ使えば転倒の恐れはないですでこのサポートロットもあくまで水平維持のためのものであってえ転倒防止ではないのでそこのところ注意してください でこのスライダーを設置したあとでこのパンヘッドパンモーターを、えー、つけていきましょうでこのパンヘッドですね直接つけてもいいんですけども、まあ、今リボルバークイックリリースがついてますこのリボルバークイックリリースをつけるとやっぱり接続しやすくなりますリボルバークイックリリースを入れる理由っていうのはもう1個あってこのパンヘッドがね四角い形をしてるので斜めについてるとこのスライダーに干渉してですねえ目いっぱいレールを 活かせなないいという状態になりますリボルバークイックリリースを1個かませることによって干渉しない高さになるのでそういった干渉を防ぐという意味でもですねこのリボルバークイックリリースを使うことをおすすめしますはいこんな感じですね簡単に取り付けができますのでおすすめですでこのパンヘッドにも、えー、とこのバッテリーですねを取り付けますこの上に自由雲台を取り付けていきましょうやっぱりネジが埋まってますのでこのネジを出して この雲台を取り付けます。はい、雲台をきました。ここにカメラを載せます。そしてレリーズを取り付けます。えっとパンヘッドを付けた時は、このパンヘッドの方にもレリース端子あるので、こっちに取り付けるのがいいでしょうね。で、これでセッティングは完了です。ちょっと説明し忘れましたけど、あのスライダーのみの時っていうのは？ 手前の風景が動いて奥の風風景景ががが動動いいいて奥かないっていう特徴がありますですから何かしら手前にですねオブジェとか、えー、最低でもその地面とかを入れると効果的なモーションレールレールモーションの効果が、えー、得られるというふうになりますでこのパンとレールが使えるようになるとこのレールモーションを使いながら何かを追いかけるっていうことができるようになります 左に動きながら右にパンをするっていうのが一般的な使い方になりますねあの進行方向と同じ方向にパンをするとあまり、えー、効果がないのでレールで動かしたものとは反対方向に動かすっていうのが基本だというふうに考えた方がいいと思いますじゃあ次はここにティルトモーターを取り付けていきましょうこのティルトモーターとこの何ですかねえー、とアームのセット だと こ, のこういうパズがついてくると思います。で、まずこっちのアームの方を、えー、パンヘッドにつけます。これ差し込んでノブネジを締めると。これ結構変わってますが、面白い機構ですよね。はい、すごいしっかりしたアームで。で、ここに、えー、とチルトの、えー、モーターを取り付けていくんですが、チルトのモーターのこの部分ですね、この部分をここにはめます。 このカメラを取り付けるプレートを取り付けるんですが、私、ここアルカスイス化してます。えこれ、おすすめです。私はあのカメラをですね、全部こういうアルカスイスっていうプレートで統一してるので、このアルカスイスのクランプを取り付けておくと、えま、着脱が便利なんですね。まあ、アルカスイス使ってない方は、直接カメラにこのプレートを付ければ OK です。プレートのこのカメラを取り付ける部分の出っ張ってるところを、 後ろにすするとといいいかなと思いますこれこを前にして取り付けてしまうと前後のバランスを取りづらくなってしまうんですが、えー、後ろに余裕を持たせておけば前後バランスがま取りやすくなると思いますので出っ張ってる部分を後ろにすることをお勧めします、はい、でこの時にアルカスイスのこのノブが内側に来るようにしてください外側に出っ張っちゃうとここに干渉しやすくなるん、ねはい、でねこれでカメラを取り付けますちょっと今後ろ向きにつけちゃったんですけど、えー、バッテリー同じくつけます でどっちも電源を押してみますね、はい、星空のタイムラプスの時の注意点なんですけど昼間は問題ないんですが星空のタイムラプスの時っていうのはこのインジケータランプ消せないんですねなので正面を向いてるとこのインジケータランプの光が映り込んで手前の風景がなんか緑色に映るんですねそうならないようにですねこのインジケータランプはカメラを向ける方向とは反対側に しておくことをお勧めします。まあ、だからこうなってるんですね。でちょっとこれで反対にして設置します。カメラを向けてる方からインジケーターランプが見えないようにしておくことをお勧めします。でこのえっ、ー、とチルヘッドヘッドですね動かすときに重たいカメラをつけてるとここはですねうまく動かない時があります。グ, グググググっていう風に動かない時があります。 その時はあは前後のバランスが 合, わな合ってないんだなってい う, ふうに思ってください。ここ前後を調整するとチルトモーターが 動, き動くようになります。はいというわけで、セッティングは以上ですね、ここからはじゃあアプリの制御に移りたいと思います。はい、はアプリの制御ですが、基本的にスマートフォンとかタブレットで行います、スマートフォン、iPhone で説明をします。 これ Bluetooth 接続になりますので、えー、設定画面から Bluetooth がオンになっていることを確認してくださいで g p o n l e っていうです、ね、アプリがありますので、えー、これを起動してくださいでまずはこの3つのモーターをそれぞれ、えー、このスマートフォンと接続します、えー、Bluetooth がオンになっていればそれぞれのモーターが認識をしますまずはレールスライダーから、えー、接続していきましょうこういう風に表示が出ますのでこれタップします そうすると緑になってこの何だかぐるぐるマークがなくなると接続が完了しましたよという意味になります結構接続はスムーズですね、はい、で戻ってこのパンモーターですねを接続します2個ありますのでそれぞれタップしていきます、はい、これで3つのモーターが接続ができました、まあ、他にもいろいろあるんですが今回はこれは使わないのでこのままにしておきますえちなみにこの接続されてる状態で でこのファームウェアアップグレードっていうところ行くとえ3つそれぞれ、えー、ファームウェアのアップグレードができるようになりますでこれですねアップグレードしてもなんていうかアップグレード済みのやつも表示残るんですよだからああのあれされてないのかなって何回もやっちゃいがちなんですけど1回やればあのファームウェアのアップグレード完了しますね表示されてても気にしないようにしてくださいでなんか やってるうちにちょっと動きがおかしいなって思ったときがあったらファームのアップグレードをしてみてください。で、えー、とこの画面で接続完了しました。完了にいきます、はい。で、ここから動かすことができます。でまずこの左側のパンチルトっていう左下 の, このコントロールホイールですね。これを動かすと、えー、パンとそれからチルト首を上に振ったり下に振ったりっていうのがあって 斜めにして動かすってこともできますが斜めにするとなんかねこうパンとチルと両方同時に動かすとちょっと動きが鈍いんですよなので1、えー、つずつこうやって操作していくことをおすすめしますで右のコントローラーホイールでレールですねこういう感じで操作をしますで、えー、一番上にあるウェイポイントスライダーの動かすプログラミングをするようになります例えば、えー、ここからスタートしてほしいよという場合はウェイポイント A を 選択しますここからどこまで動いてほしいかということですね。まあ、例えばこの辺にしておきましょうか。でちょっと首も振って、そして、えー、とちょっと首を下に動かしましょうか。さっき設定したウェイポイント a からここまで動いてほしいということですねで。この設定が終わったらウェイポイント b を押します。はい、そうすると A と B が、えー、設定されました。でここで下のや、えー、と再生マークを押すと。 ウェイポイント A と B の間を動くようになります。はい、こんな感じで動いてきますね、はい。で、この左下のこの矢印のぐるぐるってやつですね、これを押してから再生すると、ウェイポイント A と B の間を行ったり来たりします。で、この動く速度をもっとゆっくりさせたいなっていうときに、この合計速度というところを使います。1回止めます。 今、ですね、えー、と表示時間25秒と右上に出てます。ですので、えー、ウェイポイント A から B まで動かすのに25秒かけてこう行ったり来たりしますよとで。この合計速度を例えば半分の50秒にしてみましょうか。半分の 50% にしてみます。そうすると、表示時間が 44.5 秒になり変わりました、えー。これ再生をすると、ウェイポイン ト, 今ウェイポイント A に戻っています。 ウェイポイント A から B に行くのに 44.5 秒かけて動きますよということが今これで行われていますまたこのウェイポイント B から別のところに動かしたいときはあのー、また動かしてウェイポイント C をタップすれば、えー、ともう一箇所、えー、ウェイポイント A から B、B から C っていう 動, く動かすプログラムを設定することができますで間違っちゃったなというときは、えー、右上のこのなんか矢印がクルッとしてるマークをタップすると これでもう一回再設定が可能になります。で動画はこれで OK ですねで。次はタイムラプスのセッティングに移ります。まずは同じくウェイポイント a から B をセッティングしましょう。えー、例えばこの位置をウェイポイント a に指定して、えー、とウェイポイント b を設定します。これでウェイポイント b をタップします。はい、これでウェイポイント a B が設定されました。 でですねえー、と次、タイムラプスのセッティングに移るんですがでタイムラプスのセッティングに移る前にウェイポイント A に戻しておきましょう、はい、でこれで右下 の, この四角の4つをタップするといろいろなモードが変えられますビデオモードインテリジェントタイムラプスカスタマイズタイムラプスいろんなモードがあるんですね、まあ、今日はです、ねえー、とここの、えー、カスタマイズタイムラプスのところを説明しようと思います インテリジェントタイムラプスは本当にシンプルなタイムラプスのモードで、えー、プログラミングしたものを動かすときはこの、えー、とカスタマイズタイムラプスを使いますでフォトスっていうのところがこれが何枚撮りますかということですね、えーまあ、私基本300枚撮るようにしています、はい、ですので30フレームに設定すれば10秒の動画になりますよということでこ表示時間10って出ましたね、はいでえー、と待機時間というのがちょっとこう今飛ばします はい、でシャッター時間ですね、えーと。昼間の撮影であれば、私はシャッタースピード、ND フィルターとかをつけて、シャッタースピード1秒でやってます。で、星空のタイムラプスのときとかは、やっぱりこう20秒とかになるわけですね、はい。そうすると、この待機時間っていう上のところが変わりましたね。はい、1秒にすると、えー、10分48秒で終わりますよっていうのが。 20秒で設定すると1時間45分かかりますよということでえと合計時間撮影が終了するまでにかかる合計時間というのが待機時間というところに表示されますでまあ今1秒でいきますねで露出ノイズ低減というのがこれは1秒露出したり5秒露出したりすると同じ時間をかけてノイズを引くというですねえとカメラの中で長秒時ノイズ低減という機能がありますこれをオニフルするかしないかというお話ですね まあ、画像処理とかあまりやらない人は、この長病時のイルズ定義のカメラ側でオンにしておいて、ここも、えー、オンにしておくといいです。であとでロ老現像とかをする方はですね、これオフにしておいた方が、撮影時間が半分になりますので、効率的に撮影ができると思います。で、えー、間隔時間なんですが、ここですね、まあ、いろいろあって3秒ぐらいをおすすめします。これは写真を撮り終わったら、 動いて、写真を撮り終わったら動いてとていうですねシュートムーブシュートという SMS という動作をこのスライダーはやるんですけどもえとその1枚目を撮ったのと2枚目を撮った時のきのバッファーえーどのぐらいの間隔を空けて撮影していきますかというのがこの間隔時間になりますこれですね3秒置くのは1枚撮って動いてその時に多少ブレが発生する可能性があるんですねその多少ブレが発生して それがブレが収まる前にシャッター開いちゃうとブレた写真撮れちゃうんですよだから3秒開けておけばブレが収まってから写真が撮れるよっていうことで3秒ぐらい開けるのをおすすめしてます、はい、でここまで設定すると待機時間20秒かかるようですねであすいませんレリーズを接続してませんでしたはいレリーズを接続します<笑>でここまで決まったら、えー、下の丸いボタンを押すと 撮影がスタートしま す,、はいですね、でこのカメラの設定なんですけども基本的にはマニュアルフォーカスに設定しておいてください、えー、オートフォーカスは厳禁ですねでピントを合わせておいてホワイトバランスも固定にしましょうオートホワイトバランスはですね、えー、撮影するためにホワイあの色が変わっちゃうので、えー、後で補正が難しいですですですので、えー、とホワイトバランスは太陽光だとか 画像処理しない方は夜の撮影の場合は蛍光灯とかにしておくといいのかなと思います。でえー、と今シャッター1秒に設定しましたけど、えー、こっちのカメラをマニュアルモードにしてシャッターを1秒にするもいいですしバルブモードにしておけば、えー、こっちからシャッターのレリーズが1秒で切ってくれるというふうになってます。今はちなみにバルブモードで撮影しますね。で1枚撮ったら動いてはい、撮り終えました。動いて1枚撮ったら動いて。こっから 1、2、3秒経ったらシャッターが切るところですね、はい、こういういうな動作をしていきますでこれで撮影したものを後でタイムラプスにするとモーションの効果が得られるということになりますねで撮影を終了したい時はこの下の丸四角いボタンを押すと撮影が終了しますで撮影やり直したいなと思ったらここで戻ってですねウェイポイント a にもう一回機材を戻して でここからもう一回カスタマイズタイムラプスに入って設定を書いてもう一度撮影をするようにしてください。ということで、まあ、1回撮影ミスっても何回もやり直せますので止めては戻ってえもう一度やり直してっていう感じですね。 はい、ということで、えっ、ー、と、チュートリアル動画は以上になります。いろいろ注意点ありますけども、えー、使い慣れてくると、使いこなせるようになってくるとですね、すごく楽しい機材ですので、えー、いろいろ、えー、試してみてください、えー。それではまた次の動画でお会いしましょう。えー、さよなら、バイバイ、したっけね。